あの日から全部始まったんだお前は今日から管理人やよろしく彼女の名前はジョンだっけジョゼやジョゼこの家で働くってことですか文科の注文を聞くことやしっかり働きや四つ葉のクローバー集めてこい彼女はわがままで見たらしばく強がりでよそ者は出ていけ気分屋であいつ泣かすでも連れていけ アタイを海まで連れて行けあいつ一人ぼっちなんだよええなあお前は好きな場所に行けて外は恐ろしい猛獣ばかり願いが叶うなんて迷信やったんやな願い自分で確かめたいんだろ管理人のくせに生意気や22歳の夏は一度しかやってこうやんぞ<笑>夢のためにずっと頑張ってきたんです夢は夢 現現実は現実はやあたいはもう何にも手を伸ばしたくない好きなら諦めんなよなんであんたにそんなこと言われなあかんの時給もう払われへんねん管理人最後の仕事や。ただ願って願って と届かんかった生まれつきなんでそんな悲しそうな顔してんだよお前に何がわかんねん最初で最後のチャンスかもしれないんやスネ夫さんを自由にしてくださいどうか助けてくださいジョゼのためじゃない俺が管理人でいたいんだよ不器用やな何があっても叶えたかった夢も諦めたりせん憧れも全部君への思いも全部痛みも涙も全部ぶ、ま、い幸せやありがとう the Let's snowy winter night with you sitting by firelight.